毎週土曜のち1時30分では料理名を答えられた人のみが試食できるバラエティー史上最も単純なクイズ当たり前レストランにスペシャルゲストで声優ミヤノマモルが参戦する。今回も名店の絶品料理が続々と登場。予約の取れない超有名店の人気パスタアラビアータを平野仕様がまさかのチン回 ハワイ発祥肉汁プレートを前にした神宮寺雄太はガチモード突入さらに20年以上愛される洋菓子店の看板メニューからの出題ではフランス語の焦がすが由来となった人気スイーツに流せ角が大興奮する。表面を焦がした人気スイーツの名前とは、また人生で一度はやりたい男のロマンシリーズは、 鎌倉編、として平野、高橋海と米印公イコールはしごだか、岸優太が冬ならではの鎌倉作りに挑戦する。雪山で超巨大鎌倉を一から作れるか、高橋の夢を平野と騎士が全力でサポートする。制限時間は7時間、なぜか温厚な騎士が激怒するトラブルが起こる。